それではあの今日の話題に入りたいと思います。前回の授業では不動小数点演算における誤差の扱いについて途中で説明が終わっておりました。で、前回はその中でその丸め誤差に関する説明まで行いまして、で二番目の桁落ち誤差の途中で時間が来てしまいましたので、今日は桁落ち誤差のところから説明を始めたいと思います。 の落ち誤差の説明です。で途中の部分までは。 前回の授業の最後の部分で版書しているところをもう一度書きますので皆さん適宜前回のノートを見ながら復習してください。で前回では例題としてその仮数部が十進9桁の2つの数の引き算を出しました。 で1つは、まあ、1つはこういう数ですね 1.23456789×10 の0乗でもう1つは 1.2345 までは上の数と同一なんですけれども まあ、それよりも下の桁は全部0が含まれているような感じですね。で、まあ、この2数の引き算を行いますと、まあ、皆さん明らかだと思いますけれども、計算結果は、こういう形ですね。0.0006789×10 の0乗と。 いう結果になりますでもう一度復習として注意を述べますと2つの浮動小数の加減算を行う際にはこの小数点の位置を揃えてこう計算する必要がありますのでその正規化されていたものからどちらかの数を別の表現もしくは、うん、ど, どちらかの数を別の表現に切り替える必要があるということですね。で こ, のこの2つの数の場合はたまたまどちらもその指数部の値が同一ですので。 どちらの正規化された表現も同じ表現になっていて、このままの形でこう引き算を行ったということになっております。ところが、この引き算を行った結果はこのように上位桁に0が並んでいますので、この数を一度正規化しておく必要があります。そこでここで、この数の計算結果の正規化を行います。そうしますと、 そうまあ、この正規化の場合は今までいくつかの例でやりましたようにその整数部1桁仮数部が整数部1桁になるようにしますので 6.789 という上位4桁を確定するんですけれどもその下位のそれよりも下の桁の情報がもともとないわけですね。そうすると 計算機によっていろいろな操作を行うと思いますが、まあ1つ、1つやりうる操作としてはどうしようもないので、とりあえず0を詰めるということをや る, やるとします。えっ、ー、と、0、0、0、そうですね、これよくても、何個入るのかな。そうですね、で受信9桁なんで、0が5桁入ると。で、数分を まあ、10のマイナス5乗に直しておくと。そうしますと、問題になりますのが、この0を詰めた解の5桁でして、これらの、この桁がですね、その正確とは限らないわけです。もしかすると、もともと表現していた数のおかげで、ここがこういう正確な値になっていることもありうるかもしれないんですが、 常にそうとは限らないわけなのでとまあここでその誤差が混入する可能性があるというわけです。 このことから、そのまあ、不動小数で精度が保障されている桁を有効桁というふうに呼びますけれども、この有効桁の数ですね、有効桁数が、この場合は、与えられた不動小数の9桁から、この計算結果では4不動、有効桁数が4桁に減少しているということは見て取れると思います。 このような形 の, その誤差の混入を不動小数点演算における桁落ち誤差と呼びます。<笑>その桁落ちの語源としましては今見てきましたように仮数部ですねほぼ同じ大きさの数で引き算を行うことによって仮数部の桁 が互いにキャンセルしたとキャンセルしたことによってそれを正規化したときにこのような形での誤差を含みうる桁がこう増えたというような現象からこの桁落ち誤差と呼ばれています。で一応この計算例にもありましたけれどもこの桁落ち誤差は特に その絶対値の大きさがほぼ等しいような数の減算で特に生じ得ることがありますのでこのようなその計算を扱う際にはこの桁落ち誤差の発生に注意する必要があります。 えー、以上がこのキャタウチ誤差の説明です。えー、ここまで何か質問でざありますでしょうか。じゃあ特に問題ないようでしたら次へ進みたいと思います。で 次の三つ目の誤差というのは、よく情報値と呼ばれるものです。 でこの情報値はそのいくつかの不動小数の計算を行う際にその例えば3つ以上の数が与えられますとその3つの数を、まあ、どのような順番でこう加えたり引いたりするかっていうことでこういくつかの手順 何種類かの手順が発生すると思いますけれどもその手順によって計算結果がこう異なってくることがありえるというそういう話です。で今回の例では仮数部が10進3桁の3つの不動小数を用意します。 3つの数を用意するんですけれども、x を 1.00×10 の4乗と、それから y をマイナス 1.00×10 の4乗、それから最後に z を。 まあ 1.0 かける10の0乗というふうに与えます。で、この三つの数に対して、それらの和を計算することを考えます。 この和の計算なんですけれどもその和の演算を2回行いますのでそうするとその最初にその x プラス y から計算するのかあるいは y プラス z から計算するのかあるいは x プラス z から計算するのかそうい う, こう演算の順序で断っる順序が生じるということは皆さんもすぐピンとくると思いますので。 でまず最初に。えっと、y プラス z を先に計算してから、それに x を加えるという順番で、その計算結果がどうなるかというのを見てみます。えっ、ー、と、まず最初に、y プラス z を行って、それに、その結果に。 マイクロを加えるということですね。で、じゃあまずあの1番目の y プラス z の計算から見ていきますと、えー、と y がこうですね、それから z が。 えー、z が 1.00×10 の0乗ですのでこれを加えるんですけれども先ほども説明しましたようにその加減算を行う際にはこの桁を揃える必要がありますので桁を揃えてもう一度書き直してみます。 そうしますと、y の方はマイナス 1.00×10 の4乗としまして、これにその z の桁を揃えることにしますと、桁を揃えるというのは、この指数部ですね、この指数部を揃えるということですね。 ですので、数部を10の4乗にした上で、この z を表現するとどうなりますかという話ですね。そうしますと、この場合は 0.0001×10 の4乗という形になります。で、それを加えますと、 えー、すみませんちょっと、あのー、最初の数の設定に誤りがあることが見つかったので、えー、と Z をですねずっとこれマイナス1にしましょうすみませんそうしますとここはマイナスになってで、まあ、ここはマイナスになるわけですね ずっとの政府を訂正してください。で、そうしますと、この計算を行いますと、マイナス 1.0001×10 の4乗になるわけですけれども、で、これをその元の与えられた浮動小数 の, その表現でまとめますと、仮数部が、 3桁ですのでこの3桁で表すわけですねそのためには通常はこの4桁目でこう四捨五入するというようなことをしますと。 そうするとこの結果がですねえと、マイナス 1.00×10 の4乗になります。ですので、えー、ここ の, その Z によって加えられた情報が、この、ま、丸めた結果、消えてしまったということに注意してください。 で今度は今の1の計算結果に対してこの2の計算を行います。その時にまず y プラス z は先ほどの1の結果からマイナス 1.0 度かける10の4乗。でそれに対して x は。 1.00×10 の4乗ですの で, で、加えた結果が 0.00×10 の4乗ということで、答えは 0.0 になるということに注意してください。 ここまでいいですか。では。えっと、次なんですけれども。え、今度は。 ここに書きましたように、x プラス y を先に計算して、その結果に z を加えるという順番で計算してみます。で、まあ、先ほどと同じように、順番に計算を実行していきますと、えー、とまず最初なんですが、 x が 1.00×10 の4乗 で, で、y は、マイナス 1.00×10 の4乗ですので、これを加えるんですけれども、今回、x と y は、その桁がもともと揃っているわけですね。具体的に言うと、この指数部が等しいですので、そうするとこのまま仮数部を並べて、 加減算を行ってもいいことになります。ということで、このまま加算を行いますと、まあ皆さんお分かりのように、x プラス y が0 0 0る1 0の4乗というふうになります。で、ここで、まああの、 指数部が10の4乗ですけれども、仮数部が0になりましたので、これはあの一応指数部も10の0乗に直しておきましょう。こうですね。で、まあ、今回は。 桁を揃える操作がいらなくなって黒板の右側ちょっと空きましたので右側に続けて2番目の計算を書きますと X プラス Y が先ほどの1番目の計算の結果から 0.00×10 の0乗であったのに対して Z がマイナス 1.00×10 の0乗でしたので まあ、これを加えますでそうしますとこの場合も指数部が両者の数で一致していますのでの桁をそえる必要はなくてこのまま仮数部を加算すればいいわけですね。そうしますと、えー、その結果がマイナス 1.00×10 の0乗と。ですので。 答えがになりましたでここで皆さんすでに気づいたと思いますけれどもその先ほどのカッコ1の計算ですねカッコ1の計算は y プラス z を先に加えたから x を加えた時には答えが 0.0 になったのに対して今の場合 と、X と y を先に加えたから z を加えた順番で計算しますと答えがマイナス1になるというふうにその演算の順序で計算結果が異なるということが不動小数演算では起こりえます。えっと、皆さんこう今まで数の体系でですねこう整数とか有理数とか実数を学んできた際にそ の, あのまあその指則演算に関するその結合を 率ですねとまあ、具体的に言うとその加減乗除の順番を変えてもまあ例えば特にその実数のような体のような場合にはその計算結果は変わらないということはまあ大原則なわけなんですけれども実はこの不動小数 の, の数の体系ではそれが必ずしも成り立たないと成り立つとは限らないというところに注意してください。でそれから えー、とこの例でも見て気づいた人もいるかもしれませんけれどもその今回のような情報値というのは特にその絶対値が大きくこう異なるような2つの数のあ2つもしくは複数の数の加減算を行う際に起こりうることが多いです。ですので特にその駆動小数円算で加減算を行う場合にはなるべく絶対値がですね 近いもしくはまあほぼ等しいような数同士からだんだん加えていくという工夫をするということも大切になってきます。えっと以上が今回のその情報の説明ですけれども何か質問などありますでしょうか。で、 と不動小数演算ではこのようにそのいろいろなその計算の手順ですとか方法によってその誤差が生じうることがありましてでそれは例えばあの今のようなです、ね、その加減算の順番に限らずいろいろな計算を行うわけですけれどもその計算の手法によってこう誤差が 大きくくななっったたりりり小さとというここも起こりますですのでそういったことに対してそのなるべくその 誤, 差の誤差が積もることを防ぐもしくはその計算の過程で誤差が ど, ど, のぐらいどのぐらい積もるかというのを定量的にこう見積もるそういったことがこの不動小数演算をいろいろな計算に使うには必要になってきておりまして。 そういったことを専門に研究する分野として数字計算ですとか数値解析という分野があります。で数学の特にそのこの計算基礎学1をで扱うような範囲においてはこのようなその不動小数演算というのは今後ほとんど登場しませんけれども現実のこう社会で行われている計算においてはこの不動小数演算を用いた計算というのは幅広く 行われておりますので、えー、ぜひ皆さんにもです、ね、そういった一端を知っていただくと と, ともにこれから皆さんがその実際に社会に出たりしてこの不動省数演算を何らかの形で使う場面にこう遭遇した時にこ う, うまく使いこなせるための手がかりにしてもらえばというふうに思います。でなおこの数数値値計算や数値解析に関しては この筑波大学にもそれを専門に研究されている先生方もいらっしゃいますしあとあの学部レベルで の, の数値解析といった授業もあの開講されておりますので、まあ、多分情報科学類でやっていると思いますけれどもまあ興味のある人はこう聞きに行ってみるといいのではないかと思います。 でえー、と一応テキストのまあ12ページの方ですね、このまあちょっとしたところにだいぶ時間をかけて頑張りましたけれども、その不動小数の説明はこの授業では大体このぐらいにしておきたいと思います。それからテキストの13ページには、グレーコードを用いた自然数の表記というのと、それからマイナス二進によるその 整数の表記というのがありますけれども、これはあの時間の都合で省略させていただきます。で、ただあのその二点一点三のグレイコードに関しては、実はこの九連覇というその知恵の輪の一種のゲームがありまして、で、このゲームをですね、とくとく開放とこのグレイコードのあの関連性が知られております。 であの僕もあの実際にあのやってみたんですけれどもあのこの九連冠については酒井先生があの計算機のですね計算基数学計算研修で昨年担当された酒井先生がこの九連冠の実物をお持ちですのであの興味のある人はこうあの行ってみて 遊, べ遊ばせてもらえるとあのいいのではないかと思います。 今一応参考程度に述べておきますけれどもそういった関連もありますので興味のある人は調べてみてください。ここまでよろしいでしょうか。それではテキストの方は14ページセクション 2.1.5 の多精度整数の表記と加算というところに入りたいと思います。 でえー、っとこれまでえっと何回かの授業で、その不動小数演算について説明しまして、不動小数演算でもありましたように、不動小数演算では、誤差を含むようなこう数をこう扱う。 場合についてて説明ししきましたけれども今後そのこの授業で扱うその整数ですとかそれから有理数などの演算は全部正確に行うことを前提とします。ですので、不動小数の話はまあこれ以降は出てきませんで基本的にはその整数ですとかあと有理数のそのを正確に表して計算機で こう演算を行えるということを前提として考えます。 でそうしますと、その、整数、例えば整数をですね、厳密に扱うということを前提にしますと、これまでの授業で、計算機の仕組み、構成についてやりましたように、その整数例えば整数の加減算っていうの、加減上場といった基本的な演算は、ワード単位で行うということを言ってました。で、ワードは例えば32ビット符号なしの場合ですと、 まあ、0から2の32乗のマイナス1までの整数を扱うことができるということをやっていたんですけれどもそうするとその1ワードに収まりきれない数を扱う場合厳密に扱うって言ってますからどうすればいいかとい う, こう問題にあのぶち当たるわけです。 でまあ、どうすればいいかっていうとこれは1ワードでは表しきれませんから1つの数を表しきれないっていうんですから、まあ、メモリーはたくさんありますのでそうすると考えられることは、まあ、複数のワードを使って1つの数を表そうというわけですね、まあ、そうすればそれがうまくいけば、まあ、もっと大きな数が与えられても、まあ、1ワード例えば32ビットの 計算機ですので1ワードには収まりきれない数を扱う場合の基本的なアイディアとしましては、えー、と複数のワードを用いて1つの数を表現した上で演算を行うということになります。 こ, のこういった手法でその複数のワードを用いて一つの数を厳密に表したり演算したりすることを多精度演算といいますけれども。 まあ、英語で言いますと、マルチプレッションアルティメティック。えと、いうので、まあ、マルチプレッションから、こう、多精度という言葉を、が出てきていると思うんです。酒井先生は多精度っていうふうに書いたと思うんですが、あの、あまり日本語では、その多精度 今、頻繁に呼ばれないかなというふうに思います。でむしろ、日本語でよく使われるのは多倍長円算とも呼ばれます。ですので、一応、 今後はこのどちらかの言葉をこう適当に使うかと思いますけれども一応まあこのどちらの言葉が使われてもこういった概念を指すと思ってくださいえとまずこれがその多成分演算もしくは多倍長演算のこう基本です ね, えれ そ, ですねえそれではそこでじゃあ実際にその まず整数 の, その多倍長演算をどのように行うかということをまあ考えてみましょうえ。整数といっても以前その計算機の構成でありましたようにそのふあの符号のついた整数とそれから符号のない整数すなわち符 の, の場合をまあ取るか取らないかっていう2つの場合がありますけれどもまあ最初は符の場合を考えない方が いろいろと表現や手法は単純になりますのでまずはその皮膚の整数 の, その多倍長演算から見ていきたいと思います。 でまあ、皮膚の整数の多倍長演算なんですけれどもこのことを多倍長整数と呼んだり多精度整数と呼んだりすることがありますそれから今回最初はとりあえずこの演算の中でも特にその加算を中心に考えてみたいと思いますでそうしますと まあ、こういったですね例えば今その皮膚の整数の多倍長演算をやるといってまあ与えられた数をですねまあいくつかの複数のワードを使って表してでさらにそこにこう足し算を入れるということになりますとまずその考えなければならないことは2つありまして1つはデータの表現これはその数をですねその いくつかのワードを使ってどのようなルールにのっとって表す計算基準で表すかということこれを考えることが必要になります。 よくこれは計算機画学ではデータ構造とも呼ばれますけれどもまあ今回はそのデータその計算機画学でやっているようなデータ構造ほどまあ深い入りはしない場合もあり得ますまあ最低限そのデータをその多倍長の数をどのように表現するかというルールは決めておく必要がありますそれともう一つ決めなければならないのはその計算の手順ですね演算のアルゴリズムです この2つを作って初めて多倍調整数の円を扱うことができるようになります。実際に計算機科学の一般的な分野においても何か計算をしようと思ったら自分がやらせたい計算をその計算機上でどう表現するか。 データ構造を決める必要があってでそれ外に対してどのような手順で自分が目的とする計算を行うかアルゴリズムですねアルゴリズムを作る必要がありましてですのでデータ構造とアルゴリズムというこの2つの問題っていうのはその、まあ、いろいろな問題を計算機上で解く上で、まあまあ、基本的な問題になっておりますですのでそのまあ本屋に行ってそのまあコンピュータサイエンスの 棚を見ているとデータ構造とアルゴリズムとい う, こう表題タイトルをついた本がたくさん並んでいると思いますので、まあ、あの皆さんもそのうち見る機会があったら見られるのではないかと思います。ということでと今ではこの、まあ、データの表現とそのアルゴリズムを実際に見ていきましょう。 まずデータの表現から見ていきます。でとりあえず一、まあ、つのです、ね、大きな数 を, 数をその何ワードかのメモリーに格納するということを考えますのでまず最初に その与えられた数値が一体こう何ワード分のメモリを使って表せるものかっていうのを特定しておく必要があるわけです。ですので一応この多倍調整数の表現の中では最初にそのこの数値を表すワードで使うですねワード数を定めておきます。 一つ、多倍長の数を与える際には、まず数値を、この数を表すのに必要なワード数を K として与えることにしましょう。でそれと同時に、実際にその数値を表すワードを、ちょうど K ワードですね、K ワードの数、コブ 分, 分の K ワードの数を与えます。 これを A の0から A の K マイナス1としましょう。でこれが実際にこの A の0から A の K マイナス1のワードがどのような意味を持つかというと。 数値を V と置いたえときに A の I というのはこういうものをたこういう条件を満たすとすなわち えー、今、n というのは、ワードの大きさをビットで表したものですけれども、ですので、1ワード n ビットとしたときに、その1ワードで表せる数の、情報の種類というのは2のえと n 乗なわけですので、そのワードをこう n 個、 この場合は 稽, 古か稽古を並べてこの一つの数 V を表すっていうんですけれどももう少しこう物理的にこのビット列もしくはワードの列を並べたものをちょっと思い浮かべますとここはどういうことを表しているかっていうと 以前計算機の構成の話をしたときにこの一つ一つのワードをそろばんを使って表すという話をしました。とまあ、2進で玉がこう N ビットだったら N 桁並んでいてでそれぞれの桁の玉の数が1個のそろばんを思 い, 浮かべたと 思, 思い浮かべましょうということを言ったんですがこれをまあちょうど。 このように稽古並べたと思うわけですね。で、一番下位の桁がこの a0 に来て、で、a0 でまあ0から2の n 乗マイナス1までの数を表すと。で、それよりも大きな数になったら、今度はその上位の桁ですね。上位の桁がちょうどこの a1 というワードで表されると。以下同様に、その、 まあ、一番上位の桁はこの a の k-1 というワードに収めるというふうなことで表すわけです。でこれは何も特殊なことではなくってその我々がいつも十進数でやっていることとも言えるわけですね。十進数だと1桁、十進1桁の数ではこう10種類の0から9までの数しか表せないんですけれどもえじゃあそれを 進数の桁を使って例えば0から99九番の数を表そうと思ったら、まあ、皆さん自明だと思うんですがこう桁を2桁にするわけですね。その10の位と1の位を使ってこう0から99九番の数を表すと。ですので、まあ、これも言ってみれば同じようなアイディアで最下位の a0 のワードではロ、まあえーまあの1の位というんですか一の位でを表して で次の a の位置ではこの2の32乗の位を表すというようなこうアイディアで我々が今使っている受信数と対応づけてあの考えるとまああの理解できるんではないかと思います。そうするとまあこういう形でですねこの各ワードを並べたもので1つの数を表現するんですけれども。 でこのことを今の計算では0から a の k マイナス1までの値を並べて大括弧でかくったものというふうに表記します。 これはたまたまそのこのテキストでそうなっているだけでこれが万国共通のルールというわけではないんですけれどもとりあえずこれからいろいろな計算をする上ではこの何らかの表こう統一者表記が必要ですのでまあこのように書くということですねで実際のその桁並び方との対比で気をつけていただきたいのはそのこのテキストの表記の仕方ですとその書い桁のワードから順番に並べていっているということに気をつけてください まあ、表記がこうだと実際に表している数はこちらになるようになっているとだからそのワードの並び方が逆になっているということですねそれに注意してください。でそれからともう一つあのここで注意しておきたいんですが、えー、と本来その計算機上でですねそのこの多倍調整数をどのように表現するかっていうのをあの具体的な方法を考えていきますと これらのワードをですね、実際にどのような形でメモリに保持するかとか、そういったことを議論しなければならないわけなんですけれども、今回はそういった議論までは行いません。ある程度、抽象的に、今回、1つの数をですね、稽古のワ ー, ドでワードで表すということにしましたら、とりあえず、この1個1個の文字、変数が1ワードの 数を表していて、まあ、それを稽古を並べてまあ、k ワードの数を表すというところまでの表記に留めておきます。ですので、ある程度ま抽象的なところで議論を止めてまあ、それ以降の計算をまあ進めるということに気をつけてください。なお、じゃあこれを具体的にそのコンピューターでどのような？に公表実装するかっていうことに関しては、あの先ほど述べた。そのデータ構造と呼ばれる分野でのいろいろ。 議論されておりますので、まあ、興味のある人は、データ構造に関するご本を見てみるとよろしいかと思います。ここまでいいでしょうか。そうすると、えー、とまず、そのデータの表現が決まりましたということで、えー、とりあえず、その、K ワードのからなる多倍長の整数を表す手段は見つかったわけですね。で、次に考えなければならないのは、 与えられた数が一体何ワードで表されているかということをこう見積もることです。 我、え、々、ー、普段はその十進数を使っておりますので、まあ、大体その計算機に何か数を与える時にも、まあ、最初は十進数で与えるわけですね。でそれをまあところが計算機の方はいろいろな情報をこの二進数で保持しますからここでその多倍長数を与える際にも二進数に変換する必要があります。で十進数で与えた数を二進数に変換する具体的な方法は この授業のさらに後の部分さらに後ですね後日議論することになると思いますがまず最初に与えられた数をこの格納するのに何ワード必要かということをきちっと見積もっておく必要がありますそうでないと仮にその必要なワード数よりもその実際に取ってきたメモリの数が少なければその数の情報を正しく保持できませんし逆にその 取ってくるワードの数がな多すぎると、そのその情報は保持できるんですけれども、メモリの無駄遣いになってしまうわけですね。そうすると、まあ、数学でいう、まあ、必要かつ十分なそのメモリ量を見積もる必要があるわけです。でそこで、まず、その、A4、a, a という数ですね、これはまあ0以上の整数なんですが、これを二進表記。 えー、した時のえとのビット帳ですね。ビット帳というのはその何ビットになるかということなんですけれども、これは多分あの多くの人はすでに冊子がついているかと思いますが、その桁、その当てられた数に関してその桁数っていうのはその対数関数で表されますので、 こ の, この場合は特に2進で 何, 何桁かっていうことを見積もりますのでそうすると定が2の対数で表すことになります。で定が2のそのログなんですけれどもこの計算奇数学1ではその計算奇数学コンピュータサイエンスにこう特徴的な表記をいくつか用いていましてで4ページにありますけれども定を2とする対数は えっと、ログの O を省略した LG という形で表しています。ので注意してください。で、さらに、えっと、もう少し具体的に見ます と, うんと、そのビット帳としての、ビット帳の表現としては、この A に1を加えたものを2を定とする対数をとってで、これも 計算基礎学、アホピータサイエンスで特徴的な記号ですけれども、その、うんと、それ、その値を超える最小の整数を取ると。 あこれ以上 の, です、ね、こ, のこの値以上、この値を 含, んで含むか等しいかそれより大きい最小の整数を取ると。でよくこ の, あの関数はシーリングと呼ばれて、シーリングって天井なんですけれども、あのまあ、天井関数とも言われますが、このシーリングを取ると。これによって、そのまず A を二 c 表記したときのビット長が分かりますで。なぜこのような表現になるかは、まあ、それほど難しくはないと思いますので、各自 後で考えてみてみくださいで次にじゃあまずその A のビット帳が分かったら今度はじゃあその A を表現するのに必要なワード数ですねワード帳が必要になりますのでまあそれをこう見積もるわけですねすまず1ワードが N ビットのとき 新表記するのに必要なワード帳を見積もりますで、これはどうなるかというとテキストにもありますけれども A プラス1に対してその2を定とするログを取ってでそれを n で割った値をセーリングを取るとこれだけ の, そのワード帳が必要になるということがわかると思いますでこれを以後ではレン連ートを書きまして ま あ, A の長さ、まあ、あの英語のレンズから取ったんですけれどもこの A の長さと呼ぶことにします。 ここまでいい で, すかで、えー、と今ですねや何をやっていたかっていうとこの a をこの a 与えられた a という数を二進表記するのに何ワード必要かってことを調べていたんですけれども、えー、とまずその a 自体の二進表記をするのに、まあ、このレン a レングスオブ a だけのワード数が必要だということが分かりました。 で、それに加えてどういう情報が必要かというと、えー、先ほどこのデータの表現というところでやりましたように、このワード数ですね、この数が、によって表される数値が使っているワード数に関する情報が必要でしたので、 このレンゲのそのものを角度するワードが必要です。まあこれが必要ですね。これはちょうど今のところはその1ワードだけ取ることにしましょう。まあ本当はこの A のレンズが この1ワード分の数の値を超えるとこのだけは収まらなくなるんですけれどもでもこの1ワード分例えば n が32とする と, うんとそこではこのワード帳として一番大きな数としては2の32乗マイナス1ワードまでの情報を表せますがまあそれを超えるワードの長さの大きな数っていうのはを扱うというのはかなり その少なくとも皆さん我々が手元で使っている計算機ではあまり現実的ではないのではないかと思いますのでまあとりあえずこの A のレングスそのものを格納するワードは1ワード確保しておくことにします。で以上でまあ合計そのこの A, ね、A をその多倍長数で表現するのに必要なワードとして1プラスレングスオブ A だけのワードを用います。 一応これでその与えられた整数を多倍長数でどのような形で表現してで具体的に何ワードを使って表現するというところまで決まりました。えー、と以上が大体まあテキストでいうと14ページの内容 で, でテキストの15ページの冒頭に問題の 2.4 というのがあります。でこれはこ2意の正の整数 AB についいいて次を示しなさいということでそのレングスの A とレングスの B とかそれからレングスの A プラス B とかに関するこう不等式がちょっと並んでいますけれどもでその意味というか目的を見てみますとこれは、えーとまあ、A と B ですね自然数あ正の整数か正の整数 A と B が与えられたときに例えば A プラス B あ A と B か A と B をその多倍調数で表して A プラス B B でですすとかかかそれからける、ね、ワイヤー積を計算したときにそれらの計算結果がじゃどのぐらいのワード数になるかということを見積もりなさいというのの意味があります。ですのでこれから我々その多倍長数の加減乗場といった基本的な演算を考えるわけですがそうしますとその際にはその計算結果を格納する ワード数ですね、そのがどのぐらいになるかということも正確に見積もる必要があるということで、そういう意味で、この問題 2.4 があの必要になるということで、まあ、皆さんぜひ考えてみてください。それではと、残り時間、そうですね、ちょっと少ないですね。えー、とこの次にこの今 定義しました今回、今日定義しましたその多倍調整数 の, その加算ということについて、えー、触れていきたいと思いますけれども、まあ、ちょっと残り時間少ないのと、えーまあ、キりがいいので、えー、ここまで何か質問などありますでしょうか。じゃあ、えー、と次回はあの今定義しましたその多倍調整数の 加算の方法について、アルゴリズムなどについて説明していきたいと思います。さあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。